工事動物園さんありがとうございました。さあ、皆さん改めましてこんにちは。さあね、ここからご覧になった方のために、少しだけこちらのイベントご紹介をさせていただきます。と、さあね、毎年5月の最終水曜日を世界カワウソの日とされているんですね。さあ、今回はそんなカワウソの日にちなみまして。 関西八園館の動物園水族館がリレー配信を行っておりますさあ題しまして見て聞いて世界カワウソの日関西八園館からリレー配信と題しましてね順番にカワウソについてお話をしていますさあここからは伊勢シーパラダイスが カワウソの前足についてそしてエサについてのお話をさせていただきますので皆さんは最後までどうぞお付き合いくださいさあそれではね早速カワウソたちがお食事をしている様子をご覧いただきましょうさあそれではこちらをご覧くださいどうぞそれではねまずはコツメカワウソですこちらはムコノノくんとレナちゃんといいます まずはね向殿君から紹介しましょうさこちらで今お魚を食べているのが男の子で向殿君と言います性格はとってもマイペースで優しいジェントルマンなカワウソですねはい今ね向殿君が何を食べているのかと言いますとアジをぶつ切りにしたものを食べていますはいバケツの中はねこんな感じですねはい そしてお隣でお食事しているのが女の子のカワウソでレナちゃんと言いますさあレナちゃんはね心殿んのお嫁さん候補としてやってきてくれたカワウソですね今ではとっても仲良しカップルレナちゃんはちょっと気の強いところもありまして今ではすっかりね心殿んをお尻に敷いておりますさあレナちゃんが今何を食べているのかと言いますとこちら 鉄予防のための、ね、キャットフード、こちらをお水でふやかして柔らかくしたものを食べています。まあ他にはね、レナちゃん、三枚おろしなんかもね食べています。こんな感じ、アジを、ね、三枚におろしたものを食べています。はい、続いてこちらがレン君です。はレン君はね、寝るのがとっても大好きです。 日のほとんどを、ね、寝て過ごしているのでなかなかお顔を見ることはないんですけれどもよくね小屋の中でドンボロスに丸まりながら寝ていることが日中は多いですねはいかわいいです、はい、あとはねお顔の周り触ってもらうのがとっても大好きですねもしおも し, おしいいかなもしおもしもしもしもしもしもしもしもし とてもね穏やかな生活をしている男の子ですさあれんくんもね何を食べているかと言いますとれなちゃんと同じですねこんな感じ血液予防のためのキャットフードを柔らかく増やしたものと3枚おろし味の3枚おろしをね食べています さあ、れん君はね、アジの三枚おろしがとっても大好きなので、キャットフードを食べ終わる前にね、先にアジの三枚おろしをちょうだいって言ってくることもたくさんあります。はい、それではね、コスメカースの最後は女の子でユイちゃんです。 ゆいもね。好き嫌いがとってもはっきりとしています。ちょっとね。気の強い性格をした女の子です。はい、ちゃんもね。このようにアジをメインに食べています。ゆいはね。アジの頭と尻尾がちょっぴり苦手でペットね。捨ててしまいますので、アジと ア, アジの頭と尻尾はね。こんな感じです。はい、取ってあります。 この他にはねアジの他には血液予防のキャットフードも食べていますはいこちらがね血液予防のためのキャットフードですねはいこれをね前押しを使って器用に少しずつ取りながら食べています でねね上手につかみます、うん、はいそれではね続いて爪なしカワウソですとっても体の大きな種類のカワウソになりますはいこちらはねお名前をひらりと言いますひらりくんです男の子今年5歳になりました さあね、おもちゃで遊ぶのがとっても大好きで寝る前にはね、必ず気に入ったおもちゃを1つ抱えて遊びながら寝ていきますとってもね、おちゃめな性格ですさあ、こんなひらり君ですけれども普段何を食べているのかと言いますととってもお、ね、いに食べていますがこちらです。アジやイカナゴなんかをね、ぶつ切りにしたものを食べています。 はい、こんな感じで美味しそうに食べてます。すごいね、くちゃくちゃしながら食べているお顔は決して可愛らしいとは言えませんが、こんな感じで食べています。でね、食後にはこんな感じで、結石容 食べてね、食べれるおもちゃといった感じでこんなキューブの氷をあげています。これも美味しそうにこんな感じ食べます。手でね、コロコロ転がしたりしながら遊びながら食べています。水分補給も兼ねてね、こんな風に氷もあげています。 それではね伊勢市パラダイス最後に登場しましたのがこちらキラリ君です。先ほど紹介しましたひらりくんとはね双子の兄弟です、はい、こちらのきらりくん性格はと言いますと5歳になりました今でもとっても甘えん坊です毎日ねお姉さんに抱っこをせがんでいます さあね、触ってもらったり抱っこしてもらったりがとっても大好きな甘えん坊のカワーサです。さあこのヒラリくんも何を食べているのかと言いますと、先ほどのねヒラリくんと同じになりますね。こんな感じ、アジアイカナゴを細かく切ったものを食べています。はい、欲しい欲しい。はいヒラリくんもねもちろん最後には。 血跡予防と食べれるおもちゃで氷を与えていますあ〜、氷食べるねはい、よしはい、それではね、カワソたちのお食事風景皆さんにご覧いただきましたけれども伊勢シーパラダイスではどのようなお魚をあげているのか改めてご紹介したいと思いますさあ、こちらになりますね伊勢シーパラダイスではイカナゴとアジを中心にあげています 大きな爪なし。カワウソにはイカナゴとアジコツメカワウソにはね。アジを中心に上げています。さあ、切り方はね。それぞれの動物によって少しずつね変えています。さあ、ちなみにですが、この頭と尻尾がないのはコツメカワウソのユイちゃん、ちょっとね。頭と尻尾が苦手ですので、このように切り落としたり。 あとはこちらの三枚おろしになりますねこちらはコツメカワウソのレナちゃんとレンくんが食べているお魚になりますさあそれではね他の動物園や水族館ではどのような餌をあげているのか今回はねお写真をお借りすることができましたので少し皆さんに紹介していきたいと思いますさあまずはじめこちらですね上の段が姫路セントラルパークさん こちらの方はキャットフードやワカサギをあげています。さあ、このね、キャットフードは伊勢シーパラダイスでもあげています。血石予防のためとしてあげています。さあ、こちらが神戸市立王子動物園さんですね。こちらはワカサギと粉末にしたキャットフードをあげています。はい、続きまして、こちら鳥羽水族館さんになりますね。さあ、鳥羽水族館さんはお魚の他にはこちら鶏肉をあげています。 他にはねこちらシシャモやワカサギをあげていますねはいそして続いてこちらが南紀白浜アドベンチャーワールドさんになりますこちらの方はね伊勢シーパラダイスでもあげていますイカナゴアジに加えてシシャモをあげていますねこんな感じで細かく切ったりしてカワソたちにあげているようですはいそして最後ですねこちらが海遊館さんになります海遊館さんの方は川魚 中心にお魚をあげていますワカサギ、アマゴ、ニジマス、あとはねハワエビなんかもあげているようですねさあこのようにして水族館や動物園それぞれね工夫をしながらお魚をあげています<笑>ではね野生のコツメカワウソは一体どのようなものを食べているのかというとこちらになりますねカニ類、カタツムリ類、昆虫、小魚を主食としています さあなぜ分かったのかと言いますとポスターターリーという人がね、マレーシアで調査をしています。コツメカワウソのふん328個を調査したところ食べた餌の約 80.8% こちらにカニ類さあ続いて 77.8% が魚類そして 12.5% が昆虫類最後 4% ほどがカタツムリが 群の中にねね入っていたそうなんです、ね、またカニ類以外にはねトビハゼなんかも食べているそうなんですねさあこの調査から野生では主にカニをねたくさん食べていることが分かりますよねさあまたカワウソたちなんですけれども起きている時間のほとんどを餌を取ることに費やしています さあなぜかと言いますとカワウソ、とても代謝が高いんですね、消化スピードがとっても速いんです、さあどのくらい速いかと言いますと、こちら、なんと1時間から2時間ほどで消化をしてしまうんですね。 さあ、ちなみに身近な動物皆さんの身近な動物犬や猫だと12時間から24時間ほどだそうなのでかなりカワウソたち消化のスピードが速いのがわかるかと思いますさあこのことからねカワウソたちに餌をあげるときには1日2回から3回に分けてあげるのがいいと言われていますですので伊勢シーパラダイスでもねカワウソ個体にもよりますが2回から3回 1日ご飯をあげていますはいそれではね次はカワウソの前足について少しお話をしていきたいと思います、はい、こちらはねコツメカワウソのレナちゃんにちょっとねモデルになってもらおうと思いますがはいコツメカワウソの前足どんな風になっているかといいますと指先にはね小さな小さな爪が生えています ちょっとねあまりに小さすぎて分かりにくいですがはいこんな感じです爪が生えていますはいそして後ろ足はね少し爪大きくなりますがそれでも小さいですね指先には小さな爪がありますはいそして手のひらどんな風になっているのかと言いますとさあ果たしてね毛が生えたりしているんでしょうかコツメカワウソの前足手のひらは はいこんな感じです全くね毛は生えていませんプニプニとしたね肉球がついています<笑>はいそして指と指の間には小さいですけれども水かきもあるんですねはいよいしょ見えるかなはいちょっとだけですけど水かきがあります後ろ足の方がねほら開くとよくわかりますね水かきがあります<笑> コツメカワウソもねとても手先が器用ですので餌を探す時にはこの前足を隙間に突っ込んで手で探りながら餌を探していきます、はい、今ねレナちゃんも前足を使いながら餌を食べていますがこんな感じでね手で握ったりすることもとっても上手にできるんですよ その前足皆さんに少しご覧いただこうと思います。さあね爪なしカワウソというだけありまして前足には爪が生えていないんですね。ちょっとわかりにくいかもしれませんが爪全く生えていません。はいそして後ろ足と言いますとね後ろ足真ん中の三本だけこんな感じ小さいですけれども爪が生えています。後ろ足にはねちっちゃい爪がまだ生えているんですね。 はい、それでは手のひらどうなっているのかと言いますとまず前足ですね前足は、はい、こんな感じ全く毛は生えていませんここプニプニとしてます、はい、じゃあ後ろ足はどうなっているのかと言いますと後ろ足も、はい、こんな感じで毛は生えていませんとってもねもちもちして柔らかいんですね はい、そして爪しとその下はそもも物を持つのはとっても上手手先が器用な動物ですはいじゃあどうぞはいはいこんな感じでねしっかりと手を使って物を持つことができますはいこれはねお正月に頑張りました今年の干支寅さんのパネルを上手に持ってくれてますねこんな感じで手先はとっても器用なんですよはいどう の人たちの、ね、前足についていろいろとお話をしてきましたけれども実際に伊勢シーパラダイスではお客様にも触っていただくことができるんですねそれではこちらの映像をご覧くださいどうぞ初めてさ<笑> さあね触っていただくとまたね新たな発見もあるかと思いますので是非ね伊勢シーパラダイスに来ていただいて触っていただけたらと思いますさあ今回の配信リレーを通してカワウソたちの新たな魅力などをねより一層知していただけたら幸いですさあ以上でね伊勢シーパラダイスからの配信は終了となりますがこのあと13時からは姫路セントラルパークさんから カワウソの体の仕組みについてのお話があります。さあ、それではね。姫路セントラルパークさんよろしくお願いします。